いつものように労働重要でもないのに重労働無能と言われ時代でのそれは時代たる天才の紙一重なんて言いやう世代世のため人のためなんちゃってたやつが教え遠くもラグのイロハこの説はお世話になりました だけど表では悪さはしません AI がどうのオフィリース僕らはどっかどだけ備えて出勤そんなひんみりされてそれすら泣き解雇解雇使う人らは今じゃ歌う男女平等頭硬さに果たす だってないだな中身のない日本人と今は弱 い, いかもしれんけどむしろ還元する支援中止か孤独か人気の苦か感じる瞬間いつか行くぜファン1万人立たせてくや祭壇に未来が待ち遠しい放の精神信じる序人にだけかける精神いつの間にかどこでもステージに変身 生活不投げなことの原則恋愛も全くの指導と好きになっても伝えられずいつも終わってる今の環境のままで満足なのか無力な自分にいつもそう問いかけるわがままで 「楽しい世界にもう一度連れて」て「みんなの笑顔」「を元に戻して楽しかった」 時代だったかな賑<音楽>わった商店街今は錆びれてシャッター感けど未だ残り続ける懐かしいあの時の匂い裏に残るのは騒がしいパチンコじゃのジャグな人ほどほの音楽シーンには存在しない X とインパクトだけで済 ひとり悟りそのなまひとりそんなよしきびえっ それがどうしたしゃし、と、ど、ど、たって、